三度の飯より手い系はいどうもだろうですはいということでね今お風呂上がりでございますということでねまあ前回 Tinder の企画あげたと思うんですけどあの、手だけでね何マッチするのっていう企画をあげて思ったより大切がいったので第2弾この出し方やばいよ第2弾やっていきたいと思います前回手でチマッチってことだったんでまあ、自分そのもの だったらどんんななもんかなっていうのをわかんないなちょっと知りたいなって思ったんですけどその前に、まあ、自分って結構顔の偏差値っていうかランク付けしたらまあ下の中くらいだと思うんですよねまあ女王の女ではない女王の中でもない女王の下でもないまあ義理中の女王 まあ、上中下で開けたら下のゾーンだと思うんですけど、まあ、下でもね、ランクが下でも、まあ、メイクしたらね、多少モテんじゃないかなっていう。ということで、まあ、やっぱね、今見てくださる皆様は、自分の顔を毎日のように見ているから、まあ、マシだなって思えてきたかもしれないんですけど、初対面の自分を全く知らない人には、そう思われないんですよ。サブリンにもなる効果。はい、ということで、メイクしたら、モテるんじゃないかということで、今からちょっとメイクしていきたいと、 思いますその画像を使ってそのメイクした画像のみを使ってそのアイコンに設定して1週間やったら何マチ来るのかやっていきたいと思います バ, イ太郎あげあげバーンはいということでこんな感じになりましたちょっと変わったかな<笑>わかんないな変わったかどうかははいということでね今さっきお母さんにちょっと画像を撮ってもらったのでそれをね あの、今からアプリのあれに設定したいと思います。今撮った画像のみでね、やっていきたいと思います。生きてんなぁ。人がない。つ石田11。プロフィール。自己紹介何かこう。自己紹介何かこう。サブジュのモードでいきたいと思います。これで一週間で何マッチするかやっていきたいと思います。それじゃあ、一週間。お楽しみに。太郎あげあげ。 インダーマスターの竹内さんがいるので、<笑>一緒にスワイプしていきたいと思います。うん、いいですかいいよまだ一回もしてないですよ、スワイプ。初。そうです。今、昨日、おースワイパー。スワイパーです。もうビュン ビ, ュ ン, ビュン。<笑>まだこれ、この機能出てるくらいですか。すごい。うん、とりあえず永遠にスワイプ。あ、あ終わった。ああここで終わりになっとる。ええー。 めっちゃマッチしたじゃん1日目16マッチ す, すげえです<笑>すごいじゃん16目また2日目でお会いしましょう<笑>はいということで Tinder メイク2日目でございますウェイヨウェイヨウェイヨウということでね前回手で手のみでやった結果8マッチだったんですけど 上のね黄色い部分を見ていただくと分かるんですけど星が10個10個ついてるってことはもう10人くらいからねいいねが来てるってことなんですよ今もう2マッチしてるんであ終わっちゃいいやええ2日目よちょっと弱いなさ3日目でございます3日目で挽回できればいいんですけどどうでしょうか全然マッチしないやばいやばいやばいあ1マッチしたんかなあれしてないやばい3日目やばない ?3 日目酔わないちょっとおっとっとっ と, っとあれれれ 嘘やろゼロマッチ3日目ゼロマッチうわっ4日目でございますさてあ上がちょっと12になってますねこの1日の間に2個増えたあ落ちあー あ, あ大学の後輩がいた大学の後輩がいたよ今マッチした人に<笑>そんなのは気にせず行きましょうやばいやばい な, なんか来たなんか来たはいということで 4日目いい感じですね5日目はどうでしょうかああ広告が出ましたね広告にあよっしゃいナイスナイスナイスナイスマッチタイムウェイヨウェイヨウェイ ヨ, ウヨということで1週間もね Tinder 使ってると使わなくなってきちゃうんですよあっ見るのだるいなと か, かちょっとね1週間って言ったんですけどこれ10日くらいかけてマッチし忘れた日とかもあったんでちょっとやってましたごめんなさい なので、ね、実質実10日とかなんかなはい全然マッチしないやんやっぱこの顔面じゃダメなんかな人生損人生は顔なんじゃ人生は顔なんじゃみたいなねあれでねピザ取る<笑>前の一人滑りゲーちょっときついんですけどねはい6日目でございますいよいよラストがラストが近づいております頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張 れ, 頑張 れ, 頑張 れ, 頑張れ 水着美女とマッチしたい水着ボッあビザ取る<笑>みみずぎみずぎみ BGM の方が先に終わるパターンはいということでコロナ対策で現在マスクをしておりますちょめちょめということでねついに Tinder1 週間終わりました今回の企画はですねあの Tinder、ー、ってあるじゃないですかあれ画像を好きに変えれるんですけどメイクした画像で。 一週間やったら何マッチすんのってことだったんですよ。<笑>一番ニヤニヤしよる。あの前回手だけ手の画像だけでティンダーやった時はまあ八マッチだったんですよ。うん、で今回今からスワイプしてあのマッチした数が一週間のトータルの合計の数なので今から最後のスワイプタイムをしていきたいと思います。それではラストスワイプいきたいと思います。あたたたたたたたたたたた。はい可愛 い, い。ちょっと可愛 い, い。 あ意外とね、マッチするもん、かわいいね。ちょっとえっ、って、それぞ何マッチしてるってうの、ん、今, 今, 今今、今、えるとかマッチしてるけど、こいこいこいこいこいこいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいおいおいおいおいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい 現代だっだったったあるある探検隊 あ, る あ, る探検だったあ終わった終わったこれで1週間何マッチしたか予想してください手だけだと1週間やって8マッチ今回はこ の,、うんうん、こ, のこの画像です名前小石田純一ハハハ59おズバイ 40マッチでした<笑><音楽><音楽>はいということでメイクすると40マッチくらいはブスでも行くということなのでちょっとね自分の顔に自信がない方はメイクをしてやってみてはいかがでしょうかはいということで d ロでしたボイちゃん